かわいいいいいいお尻しっかり開いてる。 こ顔が す,、ねてて<笑>ま、<笑> す, す, すごいです。はい大丈夫だね<笑> テープがここに引っかかって入らない。ああ、そうなんですない。プロのプロもあんまないかもしれないです。入りましたね。ちょっと固めですが、いい感じ。プロもなんか、うんち詰まってるなって感じ、すごいわかります、うんはい。頭がわかるの。二三目。はい。起こさないように。大事ですね。はい。<笑> パーンって触った方がいいんでしたよね。なんか触りながら加工していく で, で<笑>今三十七度です。もうちょっとだよ。だいたい最初、真ん中、最後三回ぐらいです。はい。上がりが悪いともう一回上がれる。はい。七二三。待<笑>って。みんな俺が知る。 偉い偉い偉い頑張ったね<笑>足がすごいパタパタ動いてる。 あ げ, ないあげない、そこではあげない。まねねいいね、結構ほじほじしてもらって、指ね、指で、ね、開いてから。 まだ大丈夫大丈夫って言って、うん、お尻ちょんちょんって叩いたりなんかヘンヘンとかし て, て。大丈夫だよ。うんちついてるねすごい。カップにってる。あやだねごめんごめん。一回出納そうか。指は入れてないですよ。入れてないよ。カップバーって開いてるだけ。一回さあげてる。 アッパーって開いてる。 力入っちゃったら止めてもいいから。はい、いいね。うん、いいね。でも、尻尾の方は緩めてるかな。左手は緩めてるかな。そうそうそう。よしよしと、とお尻へんへんとかしながらた。そうそうそうかんかん<笑>。派手によしって言わずに。 ですすあ、はい、そう早い、はいすごい顔だねあなんかい今のこ上げげてて抜くよ待っちょとよし。 a y e っってなってなのマス逆にここ戻れる、うん、逆に<笑>こに足何その体勢そうそうそうそう。そうそうそう っっっっちちちゃゃんんでる<笑><笑>ちんと入入入れれてて、てよよよ見すぎう、う、えー、ご飯が欲ししいいのあ入った入たあ入れてげてよいあ本当はバケツこっちだった ね, そうですよねあ差し動かそうかそ、はい、余計そそ、うんはい、よいしょてよごめんね。 こいつ見てたな。睨んでたんじゃないな？